you、uh -oh. いいです、ねはいえー、オープン川崎コード4川崎そして学校 c の、えー、山田と申しますよろしくお願いいたしますえー、今日はですねデータと教育と川崎とということで私を表す3つの言葉をですね組み合わせていろいろお話シビックテックのお話私の取り組みできたらなと思ってます、えー、私山田洋次といって寅さんの監督と同じ名前っていつも言ってるんですけどねで g a c の代表とコード4川崎とかやってて世界一周経験があったりする人ですで、えー、まずデータと教育とという組み合わせで こちらがですね私の本業の方のですね学校の方で学校情報だったり不審者情報なんをです、ね、公開するサービスというのをもう10年以上運営しております。で最近だとですねあのブラック校則あのシビックテックフォーラムでも発表させていただいたんですけれどもブラック校則の何が厳しいかのこういう統計をですね公開したりとかそれから全国のですね学区のポリゴンを独自にこう整備をして、まあ、これを、えー ポリゴン化して、まあ今全員さんに使っていただいたりしてるんですけども、まあそのような形で公表したりというようなことをやっています。で最近ではですね、子ども食堂マップと言 い, いまして、子ども食堂の情報も全国で公開をするというのを、えー、子ども食堂のむびえさんという団体と一緒にコラボしてやっています。で今度ですね、まさに金曜日、えー、ここにもいらっしゃる福島さんと、 私とあと結びへの岩浅さんとです、ね、記者会見をする予定で新しいサービスについてちょっとお話をしたりするといたそういった取り組みをさせていただいておりますであとですね先日あの2年ぐらい前にオープンデータ官民ランドテーブル で, です、ね、放課後児童クラブいわゆる学童保育のオープン化を要望したんですけれども、まあ、それもあの出てくるという話になったので。 実は現在あの、放課後児童クラブのですね新サービス、a 開発中で今、ナクストとかを使いながらやっていたりしているところだったりしています。そんなふうに、えー、頑張っているところっていうのが一つで。あと、ですねデータと川崎とというところで組み合わせていくと、えー、データとミュこれは前もお話ししたことあるかもしれませんがミュージカルとの融合で、えー、川崎市の PR 動画を作ったりしたことがありました。いいろろ その PR 動画をです、ね、いろんなところで使って最近でもあのイベントのところで使わせていただいたりということで広がりを少しずつしているのかなというところです。で他にはですねあの川崎の方の川崎の治安が悪いというです、ね、あのイメージが非常に高いので実際データで見るとそうではないんですけどそれを解消するためということで走りながらパトロールをするとい う, う活動も少しずつ始めたりしています。そんなことととが川崎とデータと いうところでやっていてで最近ですね教育と川崎っていうのも始めていてで、えー、去年ですね子どもの権利条約フォーラムっていうのがあったんですけどそこでですねあの全体の統括とかハイブリッド配信なん のサポートなんかをさせていたただきましたであのグラレコをつけてあのアルガちゃんとかにやってもらったんですけれども教育関係の方グラレコ初めて見たって方が多くてですねここにグラレコをこう移して、まあ、1600人ぐらい来ていただいたんですけどあのすごいこう好評をいただいてなんかこうシビックテックと教育がこうつながってなかなかシナジーができたのかななんて思ったりしています、まあ、ここにあの今日いらっしゃってる方に来ていただいた方もいらっしゃいますがこんなことがあったり。 あと、えー、川崎といえばです、ね、フロンターレそしてそのあの中村健吾選手があの登壇したやつのです、ねえー、配信のサポートをしたりとかそんなことを教育かける、えー、i t ということでやっていたりしていますほか、まあ、にもです、ね、あのエンジニア志望の高校生の支援だとか、えー、それから、えー、教育計画の、えー、策定なんかに携わったり最近してます。 えー、その教育計画のえ方をですね文字を20年分僕の方でデータで分析をして発表したりなんてこともさせていただいていてまあこれがあのそれなりに皆さんなかなか面白いねと言っていただけたので例えばあの昔と今の川崎のえ教育の計画の文字どんな単語が出てる違いがあるのかっていうのはなんか最近とやっぱ違う最近は随分え目指すとかでねそういうのが減ってきたなとかですねそういうのが見えて取れたり。 あと横浜と比べるとやっぱ横浜は結構グローバルとかそういうのが出てくるんだなとかですね、まあ、こういうことを比較しながら今、分析をしたりしていてで現在、これをですね全国に広げて、えー、教育かけるデータということでですね分析も進めたりしているところでございます。はい、そんな感じで、えー、データと教育と川崎とやっている私、山田でございますのでぜひ本日はどうぞよろしくお願いします以上です。